教わる賭けをしよう。苦いをチップに学ぶ。まらんーえー、<笑>はい、毎回紹介されるゲストさんとチップをかけて勝負をしていきます、うん。チップが増えれば増えるほど、後々ご褒美として還元されるそうです、うん。はい、こちら以前やっていたコーナーのポイントがチップになり、今のところ現在2勝1引き分けで30枚チップが。うん あるんです結構結構あるあーがあーさっきのリゼロのレジの引き出しが<笑>倒れて引き出しが暴れてるはいチップがね今たくさんあるんですけれども、うん、ちょっと今日も勝負をしたいということではい頂、はい、い, いてるメールがねあるんですよ、はい、えっ、ー、とペネム博柊さんからいただきましたうん 橋さんフレズカさんこんばんはこんばんはここばばははフレデリカは重化できるということで、うん、提案する対決案は、うん、動物の鳴き真似対決ですなるほどマネする動物を決めその動物の鳴き真似をしてスタッフさんが似ているかを判定します、うん、交互にマネをしていき先に不合格となった方が負けです、うん、なるほどなるほどじゃあえ得意ですか動物全然あ<笑>それはいいかもしれないですね よし。あじゃあ私は今三十枚あるんで、うんうん、もう三分の一十チップかけます。なるほど。はい。なのであのもうこれがもう勝っても負けてももうこの十枚をどうにか、うん、どうりがしてもらうって感じです、うん。はい。じゃあまずお題があります。はい。トラ。トラ。トラの鳴き真似ですって。トラ。トラってそんな鳴く？トラ。動物園に行ってないんだよな最近。<笑>トラ。 じゃあ順番にやりますか。はい。じゃあ私から高橋からいきます。はい、トラ。え？あでもまわ、あ、かるわかる。お、<笑>じゃあ次。わかるわかる。水川さん、はい、お願いします。トラ。ーおおって声が聞こえた外から。確かに確かに確かに。確かに確かに 優勝とかではなく。もう一個やる?<笑>。もう一個聞いてくれるんだ。<笑>もう一個、もう一個次のお題は。<笑>うま。うま。ですって。うま。難しく。だめ、ま。美人かじゃあ。だめ<笑>。たまにすっごいうまい人いるよね。うまってな。うまい人いますね。<笑>すっごいまずいよね。<笑>難しいです。どうやってあれなってんだろうって思うもんね。この間テレビで。やってたな。あ、本当。<笑> 頑張ります。高橋行きます。<笑>はい。初めてやります。<笑>そっちを取ったのね。<笑>そっちを分かるよ。分かる分かる。分かる分かる。<笑>そっちを、そうね。はい。そうなるよね。はい、<笑>もう一個の方もまた、ちょっと難しいもんね。はい、そっちを手にいただいても大丈夫ですよ。<笑>そうだよね。<笑>どっちもできる自信がないんだけどね。はい、でもコメントはひひんこいって。うん、そうだよね。<笑> はい。じゃあなぜか馬いきます。はいえー、お。<笑>わでもわかる。急にこれやられたらあ馬だねってなりますよね。いやもうも抜けちゃった<笑>。笑いすぎていやもう抜けちゃった。えこのふたけらでどうだったかみたいな。<笑>えちあフレジカさんの。 アチだととといいいううことですとおめでとうございまち<笑>やっイヤホンすごい取れて。<笑> じゃ あ,、まあでもいいですあの私はもうスカさんのすごい鳴き声が聞こえたんで<笑>いいです10枚の勝ち以上のものをいただけましたありがとうございますありがとうございますこんな感じでリスナーの皆さんからは対決案を募集したいと思います、うん、以上「ロズワールかけよしよ願いをチップに」のコーナーでした